今日は酒の川です懐かしい濃い味ハーフォルズズズは低いんですけどもまあそれでもいいというこれでで何をつまみにするかというと パフォーの好きなのかなはいぜひこんな感じなんですけどもこれね、ヒロンギーフですヒロンギーめちゃくちゃうまいからもうん、いじなければどうしようもないそんな感じですあ、それね、えのふきだけ これも好きなんですよね。それでは。乾杯しまーす。いただきまーす。これね。 なんで突然下げたのかというと僕はね1ヶ月下げたんで1ヶ月禁止するんですよ。たもんで今日は禁止は明けをあげめちゃくちゃうまい。 よく飲めたほなんで。からもう、お互いにしらしんしゃそとんでもないそうになっちゃうんで。1回一緒に、かいし飲んだら。いか休むんしんもてるを実践してます。まおかれで。 うまい今日ちょっとさ考え大切させる 今日、病院だったんですよまあ血液検査もしたから3ヶ月待ち 3, 3時間待ちだったんですけどもでやっとあの名前言われ長待ち違いでお待ちください」って言われ 胸が間違いが入って座ろうとしたんですよねそしたらあこ こ, こ, こ先生ぐらいかなぁ子どもが座ってマスクして座ってるんですけどカバンを自分の席にバーンと振り上げて座ってるんですよね いいっぱいるから席は一つでも開いた方がいいんでやっぱこういうふうにはちょっと言ってやらないとダメかなと思っておじさん心は思い思い思い上ってきたんですけどよく見たら隣のおばさんも。 相手の責任、相手の責任、カバンに投げ出してスマホやってるわけなんですよね<笑><おう><笑>なんですよ 決、うん、まっ、あ、た。 あ <laughs> <laughs> そんなことしたらだめだよ。ちいして。じゃ、ええ、どうも。一つの道だし。邪魔あって。無視して。シャンプーするのも。一つの道だし。ちょっと考えちゃいましたね。 らなかどうしようもないなんで。<笑> っ、えー、って思ったんですけど<笑>全然のうさん怖くないじゃんと思ったんですけどここに来て今までの蓄積分が全て来たって感じでこれね下2回切ってるんで口の半分よりも下がないんですよ。 だからあのー、どういうも回らないし、こっちのせいでまひしてますから、こんなかが声になるんですけど、うーん、ついですよ、本当にそれ、ね、6っていうのは、通称6が電話では普通じないんですよ。 6 っ, て言 っ, てもははって言われるんですけど楽なんだかね。これすいません お前はうまいっす なハハハハ。<laughs> 聞くけないでしょでもうちの田舎の魚屋さんで売ってるんですよね道掛けをもらう使いましたよ結構気に気にしだったと思ってこういもうと思って 不思議がぶわぶわぶわって飲んでぶつかわて運ばれ、ね、ここまたことがあるんで、まあ、あれはねよくないですよねまあ僕も大学の時48年、うん、学生てたんですけど で「これ君の分ね」とか言われて「飲めればいいじゃん」と思ったんですけど「飲めなきゃダメだから」って言われ何で?そば」そんなのせべ、でほんともう飲んだんですよ次の日もうイケメンに2日酔いでもう鍛えなくて授業休みました なるほど、サイズですよ。<笑><音声>くれ再生数100万っちゃうよ 私の謎はねちょっと横に行きたいと思ってるんですよまあ嫁さんと一緒にいいですけども のさんあのまあ何ていうのかな女性みたいなとこがあるんですけどそこに生えてる草を全部買い取って自分の好きな変な草を植えるクッターおじさんっていう人がいるんですけどそこでさんがね 種増えて、草か何の草が全然分かんない。 これ、ね、大阪和彦さんの前ですあのー、砂漠が来ても吉田吉さん、ね、みたいに、あまり映像には出ないですけどもすごい味のある人なんですよね、うん、僕ねー これはまるで世相変化に似たよみたいだーって。そし<咳><咳>ても私は言えない言葉を普通に喋る必要です。 ちょっと待って。 ね、うんうんうん、甘口でねすごせえぐれん。うんせい ね、yeah. え、yeah. 2.5 から 3.5 でしょうんそんな酔っぱわないから量を楽しめるんじゃしょうねストロングジャムとか飲んだら美味しいんだけどでもまあビールでいいかーっていう感じですよね 知が一緒にもう音の差しがげで大変なんですからね。 はいどうぞー。 まず声を直すこと、うん、それから仕事を探すこと、うん、まあ、この2つはまずその第一章言ですねまあ遊んでくわせるわけがないんで、うん、ねえ 何回何回手術してもなもんないんだもんああ黙ってできるしようとなら何もでもあるよって言われるんですけどそれでもやっぱり打ち合わせとかいろいろありますからねえっとはいっと言われて聞かれるのも辛いんですよね、うん 今静か寝るように家でやってますけどこれが騒がしい職場だったら声なんて聞こえませんからねだからまあ自分から身を引いたわけなんですけど。 は そう、うん、今日は まあまあまあ、こんな顔でね、やってますんで、あの、真面目な目するのもしますんでね、これ見てくださいね。それでは。